こんにちは、金黒です。今回は、〇〇な人になるっていう内容の動画です。今、最も YouTube で見られている動画は、はじめ社長を代表とするような、やってみた系の動画です。主に、小学生、中学生に受けるようなネタ、そういうバラエティ的なネタが、今、YouTube では最も受けています。その人たちも、 その小中学生がだんだん大人になっていってまた大人の人も YouTube を見るようにだんだんこれからもなってくると思うのでテレビ番組で言えば大人向けの YouTube チャンネルっていうのが今後成熟していってもおかしくないと思いますやってみた系ではなかなか今ボーンとこれから上がるっていうのは難しいかもわかりませんが今後 大人向けのチャンネルでもうナンバーワンを取るっていうのはもしかするとできるかもしれません確実に大人のターゲット層を絞ってこういう方ならまた毎回見に来るだろうなという内容の動画そういう動画を続けるっていうのはいいと思います例えばビジネスマンに向けてもうビジネスマンの方は時間がなくてなかなか本をゆっくり読むっていうことが難しいので ビジネスマンに向けてビジネス書の要約を解説している動画っていうのがあったら私も毎回その動画訪れたいなというふうに思います今回私のこのチャンネルもサラリーマンが YouTube をやりながら収益化していくっていうのをそのストーリーを毎回見たいなという方いらっしゃらないかなと思って始めましたそんな感じで こういうターゲット層に向かって、ちょっとまた見たいなっていう、そういう動画。例えば先ほどの例であったら、ビジネス書を読んだつもりで解説してもらうならこの人。また私の例であったら、サラリーマンが YouTube で収益化しているのを見たいっていうならこの人。みたいな、また続編も見たいなっていう、そういうまるな人。 そういう人なんでまた次も見たいっていうそういう動画作りを目指すのがこの YouTube で成功するようなコツのような気がしますそんな大人の方がまた見たいっていう動画いろんな分野で考えればあると思いますのでまだまだ YouTube はチャンスだと思いますこのような感じで YouTube で収益化するためにお役に立つような動画をまたアップしていきますので